平成28年7月26日阿蘇市一宮町手野の国蔵神社にて稲の生育ぶりを見て回る信仰行列お田植え信仰式が行われましたこのお田植え信仰式は今年1年の豊作を祈るもので農耕の神が稲の生育ぶりを見て回る阿蘇の農耕祭事の一つとして国の 重要無形民族文化財に指定されています国造神社神殿で神事が行われた後太鼓や鐘の音とともにおよそ1キロ離れたおかり屋に向けて出発した信仰 行, 行列は宮司の乗った馬を先頭に頭上にお室つを乗せた白装束のうなり阿蘇十二神を乗せたみこしなどが列をなし熊本地震に見舞われてもなお美しく 阿蘇の田園の中をゆっくりと進みました。行列はお昼前にお借り屋に到着、六人の唸りが運んだ。神様の食事が神しの前に並べられ、おた植え式が行われました。おた植え式では打ち鳴らす。大太鼓を中心に唸り、獅子頭などが集まり、その周囲を神しが回り、佳代町たちは。 歌, 歌を歌います神職が稲の苗をみこしの屋根めがけて投げ入れると参加者らもそれに習い次々と苗が投げられましたみこしの屋根に苗が多く乗るほどその年は豊作とされ落ちた苗を田に植えると虫がつかないと言い伝えられています午後には再び国蔵神社へ戻り 再度、みこへ那への投げ入れが行われ、みこは社殿へと戻されますなお、お田植え信仰式は阿蘇神社でも28日に行われ、多くの観光客を魅了します